切りたんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート20になりますそれではご覧ください前回足裏に印をつけるところまでできたので今回は辻堀からやっていきます 筋彫りをしたのですが、ずれているのがわかるでしょうか。パッと見でも、明らかにずれているので、修正していきます。修正ができたので、続きに戻ります。 次に、元あったモールドをパテで埋めるのですが先に表面を荒らしておくことでパテの食いつきを良くしますそれではパテを塗っていきます。 続いてフラチップを貼っていきます。 針を取っていきます次は逆エッジのスジ彫りですここは 0.1 ミリで彫っていこうと思います 細かい傷と皮剣をパテで埋めていきます。乾燥の間、次のパーツに入ろうと思います。このパーツはこんな感じにしたいと思います。 それでは、全体をやすってから印をつけていきます。印をつけ終えたので、 パーツに貼るプラ板の成形をしていきますさっき使ったマスキングシールを使って形状を出していきます それでは同じものを必要な枚数作っていきます。前回も言いましたが必要な枚数プラス2枚で作って端の2枚は使わない方向でやっていきます6枚の接着ができたので成形していきます。 裏盤の成形が終わったので戻って続きをしていきます準備が整ったので先にしておかないといけない辻彫りをしていきます 筋彫りの際ここがよれてしまったので修正していきます引き直したいラインとかぶっているので一度太い筋彫りに彫り直してそれをパテで埋めてからすじりの引き直しをしていきます。 修正ができたので、正面も先に筋彫りしていきます。何気に、このシー C 面も厄介で難しいですね。 それでは先ほど作ったプラ板を貼っていこうと思います。 位置調整をしながらも頭ではシミュレーションをしていたら順番的に後の方がいいことに気づいたのでくっつく前に剥がして先に背面のプラ板から貼っていくことにしました。 お気づきの方もいらっしゃると思いますが今貼っているプラバンはヤスリがけが非常に大変なんですよねでもパーツを組んだ時にこのピンがはっきり見えていて見栄えがとても悪くどうしても隠したかったので私は大変でもこれをやろうと思いました